これはもう泥沼としか言いようがありません。どうも、政治いろいろの学部です。日本では今まさに衆議院選挙の真っ只中ですが、お隣の韓国では大統領選挙の前哨戦がいよいよ本格化しているようです。次期大統領候補の中でも、 特に有力視されているイ・ジェミョン氏ですが、ここに来てよからぬ疑惑がいろいろと持ち上がっているようです。2021年10月21日付、朝鮮日報からの引用です。韓国国会の京畿土町に対する国政監査で、イ・ジェミョン京畿ド知事の組織暴力団関与問題が浮上する中、京畿ド ソンナム地区の暴力団出身者が、イー知事やその側近と撮影した数枚の写真が今になって注目されている。この人物は、ソンナム地区の国際マフィア派で活動していた A 氏だ。同じ組織出身のパクチョルミン氏は18日、自身の顔と実名を公表し、自分が直接イー知事に金を渡したと主張したほか、A 氏は アニキであり、イ知事を紹介してくれた人物だと説明した。18日に公開されたパク・チョルミン氏の自立確認書には、イ・ジェミョン氏のソンナム市長当選時、国際マフィア派の兄貴 A 氏が合流し、縁がさらに深まった。A 氏が、イ・ジェミョン市長を押せと下部組織に指示し、イ・ジュンソク氏を決定的に イ・ジェミオン氏と結びつけたのも A 氏だと記されている。A 氏とイ・ジュンソク氏は2007年3月に61人が一網打尽された国際マフィア派のメンバーだ。当時 A 氏は犯罪団体設立、共同強化などの罪で懲役1年6ヶ月。イ・ジュンソク氏は懲役2年6ヶ月の判決を受けた。その時期に弁護士だったイ・ジェミオン氏は うち二名の弁護を担当したが、A 氏とイ・ジュンソク氏の弁護人ではなかった。イ・ジュンソク氏は出所後の2012年、コマトレードという中国製電子製品輸入業者を設立し、16年にはソンナム氏から有料中小企業に選ばれた。しかし、11から17年に違法スポーツ賭博サイトを運営していた事実が発覚して起訴され、一審で 懲役7年の判判決決をを受け二審判決を控えている状態だとのことで、いかがでしょうか。要するに、大統領候補のイ・ジェミョン氏が、黒い世界の人たちと繋がっていて、切っても切れない関係にあるということです。これが事実だとすれば、とんでもない一大スキャンダルですよね。イ・ジェミョン氏は、本当に、 黒い世界とつながりがあるようなダーティーな人物なのでしょうか。まずはイ・ジェミョン氏の基本的なプロフィールについて見ていきましょう。イ・ジェミョン氏は1964年12月22日生まれ、韓国国内でも比較的裕福なエリアに生まれながらも、7人兄弟ということで非常に貧しい家庭に育ち、幼い頃はその日の食事にも こと書くほどの日々を過ごししていました韓国の中央大学法学部を卒業後、イ・ジェミョン氏は司法試験を受けて弁護士となり、貧困層や労働者に寄り添う人権派を標榜し、着実にキャリアを積み重ねていきます。その後、二度の落選を経て、2010年、京畿土孫南市長に当選。2018年まで2期8年を務めた後、 畿の知事に当選2021年、次期大統領候補への立候補を表明。2021年10月10日に、共に民主党の公認候補として選出されました。イ・ジェミョン氏は、孫ム市長時代、小中学校の給食を無償化したり、制服を無償提供したりと、手厚い福祉政策を次々と打ち出し、市長としての功績は一定程度評価されています。 そんなストレートな人権派で知られているイ・ジェミョン氏がなぜ次期大統領候補になった途端にスキャンダルまみれになってしまうのでしょうか。イ・ジェミョン氏と黒い世界のつながりは今に始まったことではありません。引用記事にもあるように、イ・ジェミョン氏はソンナム市長選の段階でマフィア組織のメンバーであった A 氏及びパクチョルミン氏とつながりを持ち利益共有を受けています。 e 氏が、マフィア組織とつながりを持つ理由はただ一つ、暴力団の力を利用し、市長選を有利に進めるためです。わかりやすい構図ではありますが、幼稚といえば幼稚ですよね。e 氏はさらに、自分に対して不利な動きを見せている人物を陥れるため、その人物をありもしない罪で告発し、裁判にまで持ち込んでいます。しかも、説得力を持たせるために、 公務員の立場を語っていたというのですから、もうやりたい放題ですね。イ・ジェミの氏にまつわる一番の疑惑といえば、土地開発事業をめぐる不正疑惑です。ソンナム市長時代の2015年に、官民合同で指導した大規模な宅地開発事業において、特定の企業が他の企業よりも異常に高い利益を得ていたことから、イ氏が自ら企業に便宜を図ったのではと見られたのです。 つまり、癒着疑惑ですね。そしてこの時、企業と医師のパイプ役を務めたのも、マフィア組織のメンバーではないかと言われています。次期大統領候補という立場上、イ・ジェミョン氏は、黒い世界とのつながりを完全に否定。一方、自実確認書を提出したパク・チョルミン氏の方は、イ・ジェミョン氏との面識はあるにはあるが、 自分はもうすでにマフィアの世界から足を洗っており、一個人として政治家イ・ジェミオンを支持しているだけだと語っています。いずれも必死の弁明ですが、イ・ジェミオン氏と黒い世界のメンバーが仲良く肩を組んで写っている写真が何枚も出てきており、もはや言い逃れは不可能というところまで来ています。都市開発疑惑については、野党である国民の力が 国政監査を申し入れたのですが、イ・ジェミョン氏サイドはなぜかこれを拒否。これでは疑惑をわざわざ認めているようなものですよね。政治的な疑惑だけでなく、兄嫁への暴言や飲酒運転、有名女優との不倫など、下世話なスキャンダルも後を絶ちません。掘れば掘るほど疑惑が出てくるのではないでしょうか。ここまでダーティーな疑惑まみれのイ・ジェミョン氏が、 万が一、韓国の次期大統領に選ばれたら一体どうなってしまうのでしょう。イ・ジェミョン氏は過激でストレートな発言と思い切った政策から韓国のトランプとも呼ばれています。また、日本を侵略国家として一方的に名指しするなど強硬な反日性をとっており、奔放すぎる発言から韓国のドゥテルテとも揶揄されています。イ・ジェミョン氏以外に 現時点で有力されている候補は野党のユンソンギョル氏と言われていますユンソンギョル氏は今のところあまり強烈な反日色は出しておらずどちらかといえば要日を強めてくる可能性がありますまあいずれにしてもどちらになったとしても韓国は国勢である反日に変わりはないので日本としては丁寧な無視をすることになると思いますが個人的には